皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ第6週グラフ2最短経路。で、この2つ目のビデオは、APSP についてを説明します。では、APSP とは、All p a t h s Shortest Path ということ、All Pairs ということですね。All Pairs ということのは、あの前のビデオで一つのソースから、まあ、いくつかの頂点までの 最短経路を計算しましたか。まあ、たまに全ての頂点から全ての頂点への最短経路を計算したいことがあります。例えば、この問題です。GV で、スターティング・ベェーテックス VS があって、で、エンド・ベェーテックス VT があります。で、これはまあ、最短経路と、普通の最短経路と思われるんですけど、でも、VS から、えっと、VT まで行くの間に、 すべての頂点を歩くパスを知りたい。です。ですよね。で、それには、それで、えっと、いくつかの、えっと、なんか、すべての、なんか、VS から始まって VT に終わって、すべての頂点をビジットするパス。でも、なんか、変が、えっと、2回を使えない。ですね。頂点も2回を使えない。ですので、えっと、 1回だけをビジットできないですね。2回、あと数回で経路しないといけない。で最、えっと、最初にどれぐらいの経路を使わないといけない。ですよね<咳>。これはどうすればいいのかというと、この問題を解決するために、えっと、それぞれの頂点に対して、S からその頂点までの最短経路と、 その頂点から、まあ、a、s から i の最短経路と i から t の最短経路を計算しないといけない。まあ、結局、すべての頂点から t までの最短経路の最短経路を計算しないといけない。この解き方が、えっ、ー、と、まあ、ダイクストラがいくつか、ダイクストラ何回何回も繰り返すことが可能です。ですね。でも、あの、もう少しプログラミングしやすいアオグリスムがあります。 ただし、あの、このオーグリスムがダイクストラより早くないんですけど、まあ、プログラミングするのはすごく早いし、バグをしにくいなので、あの、このオーグリスムを実装するメリットがあったら結構あります。このオーグリスムはフロイド・ワーシャル法です。フロイド・ワーシャル法が O of V の3乗です。だからまあ、結構高い、コストが高いオーグリスムです。ただし、フロイド・ワーシャル法の実装が この、実はここはコメントですし、これはコメントですので、フロイド・ワシャの実装がこの4行だけです。ですね。だから、まあ、なんか、これを覚えると、いろいろな、なんか、便利な、便利な数があります。で、えっと、フロイド・ワーシャの法のアイディアが3乗のループです。k, i と j ですね。で、えっと、まあ、これはアジセントメイティクスですね。なんか、 <笑>隣なんか、アジェイセンシーのメイトリックスで、で、i から j のコストが、i から j のコストか、それで i から k と k から j のコストとなります。ですね。どちらが短いです。で、これを繰り返すと、あと、最後は、アジェイセントメイトリックスの i から j のコストが最短経路のコストとなります。アイディアとしては、実は、 よくよく見ると、これはボトムアップ動的プログラミングです。ですね。あの、その、アジェイセントミーティクスが、えっと、DP の行列になっていて、で、それぞれの頂点 K に対して、えっと、i から J の最短経路が、i から J の今の最短経路、あるいは、i から K の最短経路、プラス、K から J の最短経路となります。ですので、毎反復では、 あの、K を増やします。ですね。このアニメーションを見てみましょう。これはなんかこのグラフで、まあ、あの、合頂点から対5頂点の全ての K を計算するんですけど、まあ、あの、この3から2のパスですね。3から2のパスと、えっ、ー、と、 2から4のパスを見てみましょう。最初は、なんか、k がマイナス1なので、直接の辺だけを計算してます。だから、3から4の、えっと、経路が5ですよね。で、3から2の経路が3。3から2の経路が3。3から3が0。3から1が、えっと、まあ、3から0が1。 で、3から1はないので、無限となります。<咳>で、えっ、ー、と、k が0になると、0を計算、ロを考えて、すべてのパス を, 考えを着します。例えば、えっ、ー、と、302のパスが、3の2のパスが3なんですけど、三から一3から0のパスが1、0から2のパスが1。 1プラス1、2が短いなので、3から2のパスが3から2となります。あと3から1も、3から1は無限だったんですけど、3から0が1で、0から1、3から0が1で、0から1は2ですので、3から2のパスが3となります。で、3から4が5だったんですけど、3から1、3から0が1で、0から4が3ですので、4となりました。 k が1になると、なんか1のパスを入ったのをべてのパスを見る。で、3からのパスだけ見ると、3から0は、3から0のパスが1。で、3から1のパスが、えっと、3から1のパスが3。で、1から0のパスが無限ですので、まあ、あとアップデートしなかった。で、2を考えると、3から2が、えっと、2だったんですよね。 で、3から0は1、0は1がとか、これは変わらない。あ、すみません。3から1が、えっと、3。で、1から2が無限ですので、これは変わらない。で、3から4もそれぞれ何も変わらない。じゃあ次は2を考えると、<咳> 2の濃度入ると、ほとんどが変わらないんですけど、3から4が4だったんですが、3から2が2。 で、2から4が1。で、2プラス1が3なので、3から4のパスの最短経路をもう一度アップデートします。ですね。で、こういうふうな、あの、こういうふうな繰り返しで、とどんどんボロンアップ DA が、えっと、アップデートします。だからこれは重要なので、あの、ボロンアップが、あと、ループが、K が外側ですよね。だから、K がアップデートする。それぞれの K に対して、 1をアップデートし、と i と j のとループします。k が中にすると、まあ、経過が間違うことになります。気をつけてください。なお、あと、さっきの4行だと、えっと、i から j の最短経路がわかるけど、i から j のどのノードが最短ですかって、それはわからないんですよね。それをわかるために、あの、 そのこのフロイド・ワッシャルを少し変更します。まずは親の行列を作って、でその親の行列が変の親だけを保存する。でフロイド・ワッシャル実体の中はあの最短経路のコスト、 をアップデートするだけじゃなくて、最短経路のコストをアップデートした場合だと、えっと、親魚列もアップデートします。そうすると、親魚列の逆方でフォローすると、あの、i から j のパスも理解することができます。だから、そんなに難しくなくなります。で、最短、えっと、その SSSP がフロイド・ウォッシャルで何ができるのかですね。 なんか、すべての頂点の間の最短経路を計算するだけではなく、フロイド・ワーシャルをよくよく見ると、いろいろな便利な機能がついてます。例えば、まずは、えっと、i と j が、つなえっと、最短経路じゃなくて、つないでるかどうかを確認したいだけですと、フロイド・ワーシャルを少し早くすることができます。ですね。フロイド・ワーシャルのループがミニマルじゃなくて、 アジェセントマイトリックス H, I, J が、えっと、ババビトワイズオールで、I, K, アンド K, J これをすると、もう少し、なんか結構、あと、フロイド・ワッシュが早くなります。あと、ミニマックスが前科、前回、選手がミニマックスのパスをあと探すときを、えっと、MST を教えましたんですけど、 MST じゃなくてフロイド・ワーシャルを使うこともできます。ですね。フロイド・ワーシャルが、なんかフロイド・アシャルのアップデートはこういう風うに変わります。minim ij と maxim ikj。こうすると、フロイド・ワーシャルが最短経路ではなく、minimax 経路、すべてに、なんか、すべての頂点に対しての minimax 経路を計算ができます。ですね。 あとは、フロイド・ワーシャルがストロングリー・コネクテッド・コンポネント。まあ、前回の授業で結構複雑なオーゴリスムをストロングリ c コネ d c o m コンポネントを計算しましたんですけど、あの、フロイド・ワーシャルが計算して、ij が0より大きければ、そして ji も0より大きければ、あと vi と vj が同じ SCC となります。 で、そうすると、なんか、あの、SCC の数は数えることができます。あとは、フロイド・ワーシャルで、なんか、マイナスのループを検知することもできます。ですね。まず、あと、II、えっと、アジセント・メイトリックス II をチェックする。まあ、これはフロイド・ワーシャルですね。フロイド・ワーシャルの II をチェックする。フロイド・ワーシャル II がマイナスであれば、 これはネガティブとマイナスのループとなります。ii がマイナスじゃなければ、その値が、えっと、一番小さいなループのコストとなります。ですね。だから、フロイド・ワッシャルいろいろな使い方があるので、フロイド・ワッシャルになれるのは、まあ、とてもおすすめです。はい。えっと、まあ、フロイド・ワッシャルについてはこれぐらいでした。次回のビデオは、フローについてを説明します。 皆さん、ありがとうございました。